皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月24日、今週の達人クエストに迅速な第7の霊秒制覇っていうのがありましたよね。なので皆さん、ピラミッド探索やりましょう。達人クエストになくても、毎週やりましょう。なぜかというと、これをやるかやらないかで、地味に金作効率が変わってくるからです。ちなみに、これが今週の私の成果です。 アンクが一つ、ブローチが四つと、やや低調な成果でしたが、それでもブローチの破片印十個と合わせると、合計十万ゴールドになります。毎週一回、30分遊ぶだけで十万ゴールドももらえてしまう、神コンテンツですよ。これはもっとみんなに知らせるべき情報だと思いますが、みんながやると、アストルティアのインフレもさらに進むので、結構悩みますね。なので、この動画を見た人だけが知って得をすればいい情報だと思います。へへへへへジュルー。 ピラミッド探索は、最初に第9の霊病から始めて、第8、第7と下がっていく方法がおすすめだと思います。第1の霊病から始めると、第9の霊病あたりで MP 管理が大変になるかもしれないからです。第9の霊病から始めると、第7の霊病あたりで MP が枯渇気味になると思いますが、それでも第6の霊病からはどんどん MP が回復していくので、最後まで MP の補給をしなくてよくなります。 まあ、MP が回復するホムズの効果が結構大きいので、今はもうどっちからやっても大差ないのかもしれませんがね。そんな感じで今のピラミッド探索事情についてはほぼ語り終えましたので、適当なところで戦闘終了までワープします。アンクの合成が終わって初めて成立するマニア向けの近作コンテンツですので、みんなに内緒だよ。というわけで今回の動画は以上で終了です。